今日はですね350円で本が読み放題になる方法を解説していきますそれは何かっていうとブックカフェなんですブックカフェを効果的にそしてよりよくコスパよく使う方法をまとめていきます僕のチャンネルではこうしたコスパのいい生活の方法だったりだとか福岡の情報だったり世界各国のコスパ情報についてまとめていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日はですね カフェを利用したコスパのいい情報収集の方法についてまとめていくんですけども皆さんコスパよくブックカフェを利用したことってありますかで ?350 円でだいたいっぱいですねコーヒー頼んで、えー、本が読み放題になるっていうようなカフェなんですけれども実際津平とか大官山でいうと津平とか福岡でいうとマークズとかショッパーとかってい う, もう本屋がいっぱいありましてそこに入っているコーヒーショップでコーヒーを頼むと本が読み放題になるというような仕組みになってます これをを実際にどう利用すべききなのかっていう話を今日はしていきますで僕も結構ブックカフェ行きます皆さんもブックカフェ行ったりだとかあとは Kindle であの月額980円のアンリミテッド読んだりだとかあとはプライム会員になってアマゾンの Kindle を使って、えー、プライムでもう毎日読み放題にするっていう方法もあるんですけどもなんでブックカフェがおすすめなのかやって本を読むってすごく人生においてめちゃくちゃ重要じゃないですか僕は本がすごく嫌いでした本当は 小学生の頃本が嫌いで本が嫌いすぎて本の読書感想文とか絶対書きたくなかったんですけども今はすごく本が好きになりましたそれは何かっていうと本を読んだ情報をもとに自分の人生に生かしたからですこれは何かっていうと本で書いてあったこと例えば今で言うとプログラミングの副業が流行ってるだとか動画編集の YouTube の編集が流行ってるだとかっていうのを例えば本で情報収集したとします で好きな著者がそういういいいに書いてたいたとしたらあなるほどなじゃあ自分もやってみようかっていう形で自分の人生に活かせるように行動に移すっていうことをしましたそうすると何が起きたかっていうと僕が今こういうふうに YouTube で喋ってるような形で、えー、副業から本業になってもともと銀行だったのが銀行を辞めてで銀行員からフリーランスそして会社経営者になるまで、えー、どんどんどんどん自分の人生を よ, より良くすることができました その発端となったのが本その、えー、基盤となったのが本の情報になりますなんで僕は今も本を読みますし大体一番読んでいた時で言うと1日1冊、えー、月に30冊読むようにはしていました要するに僕が言いたいことは何かっていうと実際に本を読んで本を読んだ情報をもとに自分の人生に生かす自分の人生を生かすために行動しないと意味がないですよって話です例えば先ほども話したように Amazon の、えー アンリミテッド980円で月々見れる Kindle があるんですけれどもそれでもいいですしなおかつプライム会員という形で390円ぐらいですかね月々390円で本を読み放題にするっていう方法もありますしプラスブックカフェという実物本を物体として。 見れるブックカフェを利用して自分が集中できる環境を作って本を読んでそれを元に自分の人生に生かすそれができれば本を読む意味があるのかなっていうふうに僕は思っていますで実際に小説を読むでも自分の雑誌を読むでも自分の好きな漫画を読むでも全然いいんですよただしそれをプラスしてそれにプラスして自分の人生にどう生かすかっていうのを 一, 歩でも考えれば一つでも考えれば、えー、いい人生より楽しくなるんじゃないかなと僕は思っていますなのでブックカフェおすすめしていますブックカフェは本を実物で読めるプラスコーヒーを飲んでカフェインを入れて集中しながら、えー、自分の情報収集ができるという意味でブックカフェを利用するのがおすすめですじゃあ実際にどう僕が利用してるかっていうと僕は今福岡に住んでるんですけども福岡の場合なんとブックカフェが月々2000円で使い放題になります これもう僕の動画でも山ほど言ってるんですけれども今 AlwaysDrink っていうカフェを月2000円で飲み放題カフェ飲み放題っていう制度が福岡で始まりましたこれを僕は利用してカフェ飲み放題にしながらブックカフェを行き放題にして利用していますプラス福岡の場合朝8時から夜の11時まで空いているブックカフェがあるのでツタヤなんですけどもツタヤを利用してブックカフェを利用しながら読書として 読書の場として、自分の書庫として自分の図書館として自分の本棚として、えー、ブックカフェを利用してる利用していますっていう方法もあるのでブックカフェを利用しながら自分が集中できる環境を作って本を読んで情報収集してそれを自分の人生に生かす何度も言うんですけど自分の人生に生かすために本を読むっていうプロセスを取ればすごく人生が面白くなりますで、えー、なんで Kindle がダメかっていうといやダメじゃないんですよ実際僕も k i Kindle すごく使いますですが やっぱり、スマホで見ると、集中が欠ける場合があるんですよ。例えば何かから、誰かから電話がかかったり、誰かから LINE が来たり、とかっていうノイズが入ったりする可能性もあります。なんで、僕は両方を持っています。えー、Kindle, Unimited を使って、Unimited というサービスを使って、月額で本読み放題というサービスを作ると。使うと。プラス、ブックカフェを毎をほぼ毎日利用することによって、本をたくさん読める環境を作る。 ちなみにアマゾンの場合、リコメンドっていう形で本が結構上がってきたりだとか、あとはアニミテッドを使うと、アニミテッドの登録されている本しか読めないんですよ。なので、最新の読みたいなって思うような本がない場合があるんですね。そういった時には伝えて読むとか。っていうように、情報源は本として一緒なんですけれども、情報が上がってくる質とか、リコメンドとか、 あの見つける本の、えー、種類が違ってきます本屋に行く場合にいろんな本が飛び込んできますよねそれと同じようにアマゾンでもいろんな本が飛び込んできますその使うアプリ使うサービスによって違う角度でいろんな本を見ることができるので私は両方使うようにはしていますそういった意味でもブックカフェを利用することによってより広い裾野の広い情報収集ができるっていう意味で僕は使ってるという形です で実際、福岡の場合、ブックカフェは3つありまして、どんなカフェがあるかというとあのおすすめ、おすすめのカフェは全部、ツタヤです。ツタヤが入っている、えー、お店を中心に僕は回っています、えー。どういったところがあるかというと、例えば、天神北のショッパース、例えば、えー、マークイズ。 の入っているツタヤ、桃太浜にあるんですけどツタヤ、プラス六本松にあるツタヤも利用しますし、という形でいろんなブックカフェを点々としています。ちなみにちなみに個人店、福岡の個人店がブックカフェを提供してるんですが、残念ながらいい本が置いてある場所が少ないっていうのが正直なところです。例えば本ブックカフェっていうタイトルであったとしても、ブックカフェっていうふうに看板書いてあったとしても、自分で買った本しか読めなかったり。 あとはブックカフェって書いてありながらも置いてある本がすごく少なかったりだとかっていうのがあるんで実際やっぱりツテラを多く利用してるっていうのが僕のパターンですでちなみにちなみにもっと0円で本を読みたいっていう方はスタートアップカフェに行ってみるのがおすすめですスタートアップカフェはこういった僕みたいなフリーランスだとか個人でビジネスやってる人だとかあとはマーケティングに詳しいプログラミングやりたいだとか あとはデザインだとかあとはブッパーだとかっていう風な形で個人事業主になりたいような人に向けた本がずらーっと並んでますしかもそれが有名著書ばっかりなんですよなんですごく有名著書をじっくりソファーに座ってだとか椅子に座って読みたいっていう方はスタートアップカフェ行ってみてもいいのかなっていうふうに思っていますちなみに誰でも使えますプラスあの本は買えないんで読むだけなんでそういった意味でも利用しなさいのかなっていうふうに スタートアップカフェも利用してみてください今日はですね、えー、福岡でおすすめのブックカフェを紹介しながらブックカフェの使い方をまとめていきました実際僕はめちゃくちゃ本を読むんですが本を読むだけじゃもったいないですよって話をしていきましたで本を読んで何をするか本を読んで自分の人生にその情報を生かすっていう使い方使う情報収集のツールとして本を読むとおすすめですよ というポイントとプラスブックカフェを利用することによって情報収集源が広がっていくという話とプラス2000円月々2000円のカフェを利用することによってよりその裾野が広がっていくんですよという話をしていきました実際福岡でないとちょっと使いにくい部分もあるんですけれどもブックカフェって結構都市部にできてきたんでそういった意味でも新しい趣味として新しい方法情報収集のツールとしてブックカフェを利用してみてはいかがでしょうか 今日の動画ではですね、ブックカフェおすすめですよって話をしてきました。今日の動画がいいなと思ってくれた方は、いいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ビービー